おいしいご飯を作れば、可愛いあの子もおいしいねって、飛び切りの笑顔見せてくれるよみなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、女子力高め系ギター加工師の滝沢でございます。み、え、な、ー、さん、12月ですね。12月といえばそう、クリスマス。 クリスマスといえば、そう、スポンジケークということで、えー、今回の動画では、スポンジケーキのやり方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。はぁ、あ、お前何 や, って何やってんだよというふうにこう思うかもしれないんですけれども、まあ、アフタービートギターチャンネルってこういうチャンネルなんですよ。なんかすごく申し訳ない気持ちもあったりしつつ、という感じでございます。とりあえず、まあ、こう興味があったら作ってみてくださいませ。押さえておきたいポイントとかいろいろあるんですけれども、 動画を再生しながらお話をさせていただこうかなと思います。とりあえず動画をスタートだぜ。うーん、スパーンこれの材料の確認でございます。スポンジケーキはまた単純で、卵、バター、牛乳、小麦粉、砂糖、これらがあればなんとかなります。でも気をつけたいポイント第1としては、小麦粉の選び方です。僕もその薄力粉をいろいろ使うんですけれども、ど, どんなお菓子を作るかによって結構使い分けてるんですよ。 今、僕が持っているのは、これ、トクタカラガサってやつかな。で、今持っているのが、なんとか1等級粉みたいな、そんな感じのやつ で, で、一番最初に持ってたのがスーパーバイオレットってやつなんですけれども、この初めてこの手のスポンジケーキを作るとか、とりあえずふんわりしたものを作りたいっていう方は、このスーパーバイオレットっていう小麦粉を特におすすめします。 タンパク質の量で種類が変わってくるんですけれども、スーパーバイオレットってンパク質がすげえ少ないんですよ。なので、すごいこのふんわり仕上がるというか、軽く仕上がる傾向がありますので、興味がありましたら、ぜひスーパーバイオレットで試してみてくださいませ。で、さりげなく画面から消えてしまいましたけれども、小麦粉って匂いとか湿 気, 気とかすごく弱いので、買ったら早く使い切ること。 そして保存するときはタッパーとかに入れてしっかりとこの湿気から守ることが大事になってきます僕はちょっとそれがエスカレートして大きいタッパーに小麦粉を入れて除湿剤を入れて冷蔵庫で保管してるんですけれどもそのぐらいの勢いでいきましょうということですでまた今らこういうプリントがございますのでぜひこちらも参考にしながらやってみてくださいませって感じでしょうか えー、とちょっと順番が前後してしまって申し訳ないんですけれども、まずボウルに卵4個割り入れます。そうすると、あのレシピとは違う重量が出てくると思います。うん、電子ばかりにボウルを置いて、卵4個割り入れて、さあ、卵は何グラムでしょうというのをまずやるんですよ。僕は今回200グラムでした。なので、200割る基準値の170イコールってやると 1.17。 という係数が出てくる今回、これが今回のポイントでございます。砂糖も90という基準値をかける1 1ので1 0 5ム入れていきます。今、1 0 5ム計量しまして、狂いながらボウルの中に入れております。そんな感じで、えー、薄力粉、グラニュー糖、バター、牛乳に関しては計測していただけるとうれしいなという感じでしょうか。まあ、このレシピ通りでは別にいいんですけれども。 卵余ったりするとちょっと面倒くさかったりするのでとりあえず余り入れて何グラムか測ってみてやってみるって感じでしょうかまあ普通に考えると分かると思うんですけれども卵っては普通に<笑>ニワトリさんがこう こ, こをパンってこう産んで それを僕らがおいしくいただいているだけなので、でまあ、完璧に均一じゃないですよね、やっぱり少なからず濃さがどうしてもあると。L サイズとか M サイズとか分けられているけれども、やっぱりそこそこ濃さはあるので、その辺は僕らが合わせて作っていきたいなと思う次第でございます。L サイズでもいいんですけれども、こちらのプリントにありますとおり、250g を超えてくると、ちょっと型から溢れてしまうと思うので、250g を超えたら、 少し避けて別の料理とかに使ったほうがいいかなという感じでございますでレシピと順番が逆になっちゃって申し訳ないんですけれども僕はとりあえずボウルに卵4個を割り入れてそれぞれの材料の計量をしておりますで向こう側のフライパンで今火にかけて湯煎の準備をしているのですが慣れたかったらまあちょっとずつ1つずつやってみていただければという感じでしょうか で、うとボウルにこの砂糖をここにふるいながら入れて、えー、ガわわと混ぜていくという感じでございます。以前僕が動画の中で、泡立て器を僕持ってないんですよみたいなことを言ったら、えー、ハンドミキサーを送ってくださった方がいらっしゃって、今回の動画でもありがたく使わせていただいておりますが、別、ま、に、あ、泡立て器でもハンドミキサーでもどっちゃでもいいです。とりあえずボウルの中にその卵と砂糖を入れたら、そこそこ混ぜていきましょう。湯せんの準備ができたら、湯せんにかけて、卵を温めながら。 泡立てていきます。温めながらといっても、温めすぎは要注意。60度とか70度ぐらいになってきてしまうと、卵が固まり始めてしまうので、湯煎のほうは80度ぐらいを目安に、で、つけたり外したり、つけたり外したりしながら、この卵を泡立てていきます。温度が低すぎると砂糖が溶けないという弊害があったりとか、泡立ちにくいという弊害があったりとかするんですよ。なので、その湯煎の力を使ってやっていってください。 この言葉で言うとしてならば、このハントミキサー、もしくは泡立て器を持ち上げて、のの字がかけてで、うっすら消えていく感じが目安でございます。ちょっとあっさり終わってしまいましたけれども、ちょっと興味があったらもう一回巻き戻してみてみてください。ある程度、したたる感じで、マヨネーズみたいな感じで、ポタポタポタって落ちるんだけれども、しばらくすると消える、このぐらいが目安です。でも、ちょっとなんか僕、今、見返してみると、少し泡立てすぎかなと思うんですけれども、あのぐらいが目安って感じです。 泡立 て, て終わったら、えー、その小さなボウルに溶かしておいた牛乳とバターのほうにちょっとこう生地を流し込んでおきますそうすることで後で混ぜ合わせるときによく馴染むという感じでしょうか別にもこっちのボウルは適当で大丈夫ですほらほらほらと混ぜておきましょう別にバターとか溶ければ全く問題ないので、えー、沸騰だけには気をつけてやっていただければという感じですでポイント第2小麦粉の混ぜ方 でございます。まず小麦粉を計量して、まあ、みたいな感じでふるいながら、えー、このボウルのほうに小麦粉を入れていきます。あっ、なぜかバニラエッセンス入れた。うん、として。でそこ か, ら こ, こから小麦粉を混ぜていくわけなんですけれども、このまず切って、返して、切って、返してという混ぜ方です。僕のちょっと右手よく見てください。外側をぐーっとヘラで返して、で最初、最後のほうにこの奥に。 底底をひっくり返してるんですよ。ちょっと切って、ガーッと回りって、そこをひっくり返して切って、で、周りをきれいにそぎ取って、そこから返して切ってっていう感じでやってるんですよね。生地はできるだけ触りたくないんです。なぜかというと、そのせっかく泡立つたものがすべて消えてしまうから、けれども、小麦粉がぶつぶつで残ってしまうと、すごくおいしくなってしまうので、しっかり混ぜたいのは混ぜたいんです。でも、あんまり触りたくないんです。あんまり触りたくないんですけれども、しっかり混ぜたいんです。 このカットをいかにクリアするかという感じです。で、今、倍速とかせ備にお見せしておりますけれども、ここで僕は終わりにしています。でその後にバターを溶かしたものを生地のほうにパーッと流し入れて、また同じような感じで、外側から底をひっくり返してヘラで切って、外側から底をひっくり返して切ってという感じで混ぜていきます。う なんかこの辺、すごく説明が難しいんですけれども、この混ぜ方がうまくいけばふんわり仕上がったりとか、あとムラがなくなったりとかしますけれども、ちょっと初めての場合だと、ここちょっと難しいかもしれないですね。でも1回、2回ぐらい失敗すれば、3回目はすごいうまい具合にいくと思います。で、えー、とあんな感じでガと混ぜ終わったら生地の方にあ、型のほうに生地を流していきます。で、えー、と自然の重量に任せて、ポタポタポタっと。 えー、垂らしていきます。なんでかっていうと生地をできるだけ触りたくないからですでもこれだけだと、えー、完璧には流れてくれないのでああもう流れないなと思ったらそこで初めて自分のヘラを使って生地をこそげ落としていきますもうこのぐらい生地には触りたくないんです本当に生地には触りたくないんですでもしっかり混ぜたいんですうん、えー、とこう最初に小麦粉を入れるじゃないですか で、そこからこう切って、そこから返してやっ て, やってるときに、小麦粉の粒子、白いところがこのポツポツポツと見えると思うんですよ。それらが見えなくなるぐらいまでしっかり混ぜたいんですけれども、混ぜすぎはとにかく NG という感じです。なんかちょっと難しそうですよね、まあ。ちょっと難しいと思います。ちょっとコツがいると思います。で、全部入れたら、今みたいにそのヘラの表面をこう、ね、パーっとなぞって、OK という感じでしょうか。意外とこの1つのボールの中でも、 均一に混ざっているようで、意外と下のほうに小麦粉が溜まってたりとか、バターが溜まってたりとかするんですよ。なので、それを解消するために表面をなぞってあげるという感じですね。で、生地を入れ終わったら、今みたいな感じで、ボーンと1つ落として、ダーンと強く落として、大きな気泡を抜いて、オーブンに持っていって、180度でまず25分、焼きます。25分じゃ生焼けのときもあるかもしれないですけれども、その場合は2分ずつ追い焼きをしてくれるいいかなと思います。 で、焼いている間にデコレーションの準備をしていきます。うーボールの中に適当にガーッと砂糖を入れて、生クリームを泡立てていくと。生クリームも植物性か動物性かっていう種類を言うと、あと動物性においても36とか42とか47とかいろいろあるんですよ。だからちょっとどうしようかなと。 でまあ迷うかもしれないんですけれども、まず動物性の42とかを使ってみるとよいかなと思います。植物性の生クリームを使うとかなりあっさりなんですけれども、まあ、あっさりって言えば聞こえばいいけれども、まあ、コクがないとか、そんな感じになりがちです。動物性の生クリームを使うだけで高いんですけれども、まあ、結構そのガッシューとしたうまみになるの で, で、まず42くらいからチャレンジという感じでしょうか。その 脂肪分がどのくらい入っているかという話になるんですけれども、35だと脂肪分が少ないと。で、サラサラしてるんですよ。でも47とかになってくると脂肪分が大きくて、かなり硬い生クリームになります。本当は絞り袋に入れてデコレーションとかしていくようなものという感じですね。で、今回僕はそのデコレーションとかはしないので、薄く広げられればいいんです。なので36、36もしくはまあ42を使うべきかなという感じですね。でも今回42を使っています。 でも42だとやっぱり硬いのでちょっとだけ牛乳を入れて伸ばしてたんですけれども、まあ、そんな感じでとりあえず皆様は初めてでしたらまず動物性の42からスタートしてみてくださいその生クリーム売り場に行って植物性150円くらいから動物性300円みたいな感じでその値段にビックリしたら<笑>植物性でも構いませんでも植物性の生クリームを使ってあとあと動物性の生クリームを使ってみると ああ、確かに値段分の味の違いはあるわってなると思いますので、えーまあ、それに気づいたら、動物性を使っていただければという感じでしょうか。で、生クリームの準備が終わったら、イチゴの準備をしていきます。ヘタを切って洗って、で、このパックの中でもやっぱり見栄えがいいものと悪いものがあるので、それらを選定していってます。僕はまな板の右側が見栄えのいいもの、左側が悪いものという感じでこれ選別してるんですけれども、やっぱりその。 ケーキの表面に飾るものとしては見栄えがいいものの方がいいので、まあ、選別が終わったら右側からそのデコレーションのように切っていく感じでしょうかこれが見栄え悪いタイプですねちょっと潰れちゃってるおいしいんですけどねで、右側にあるものがやっぱりその、ね、全体が真っ赤になってて潰れてる箇所も少なくて形も良くてとていう感じですで、まあ、この辺のデコレーションとかは皆さんのお好きなんですけれども僕はとりあえず 見栄えがいいイチゴを半分に切っている感じでしょうか。いちごって高いので、僕もこれ1パック480円とかしてるので<笑>、そんな高いお金出したくないぜという方は、あの缶詰の応答とかでも大丈夫です。で、見栄えが悪いこのいちごはこんな感じでこの薄く切っていきましょう。薄さはどのくらいでも別に構わないんですけれども、均等にすることはとにかく。 大事です。熱いところがあったり、薄いところがあったりとかすると、最終的にスポンジケーキがガタガタになってしまうの で, で、できるだけ均等にやってってあげましょう。でこれ、今、ケーキ生地が焼けたところでございます。竹串を真ん中までブスっと刺してみて、生焼けのところがなかったら OK という感じです。生焼けのところがあると、竹串にその生地がくっついてきちゃうんですよ。それがなくて、全部竹串がサラサラにしてやったら OK という感じです。 固く絞った布巾とかもしくはこんな感じでちょっと絞ったキッチンペーパーとかを上から隠かして冷蔵庫 で, そうです、ね、30分とか1時間とか寝かしてあげて熱を取っていきます、まあ、時間がある場合だったら本当1時間とか2時間とかやってあげるといいかなって感じですね時間がなかったらその冷蔵庫の設定温度とかを変えてガッツリ急速冷凍で急速冷凍じゃないか、まあ、急速に冷やしていきましょう れで、で今これ冷やし終わった状態です。型から生地を取り出しまして一番ワクワクするところでございます<笑>一番ワクワクする瞬間ですね型紙をこう、ね、ペラペラペラって剥がしてどんなものかなと楽しみにしていくわけですねまあここで大きく失敗することはぶっちゃけないんですけれどもやっぱり何回ケーキを焼いてもこの瞬間はやっぱり いい感じでできたって、うれしくなるもんですね。どうでしょうなんか、難しそうですかね簡単そうですかねでも面白そうじゃないですか。こんなケーキ焼けるんですよ、自分で。で、パンナイフ。パンケーキナイフなんていうんですかねパン切りナイフ。パン切り包丁。 そういったものを使っていくんですけれども、僕はそのスペーサーみたいなやつを持ってないので、毎回毎回その根元と先っぽの方に<笑>エフェクターとかに使う 9V 電池をテープでくっつけてこう切っていっております。ああ、そういうのはめどくさいよっていう方は、普通にもうね、根分量で包丁でこうバーッとぶっ切けてしまっても大丈夫です。でも、きれいにデコレーションしたいよっていう方は、まあ、何かしらでその厚さを均一にしてた方が、絶対きれいに仕上がるので、こんな感じで。 なんかスペーサーみたいなものを使ってやってみていただければという感じでしょうか。ちゃんとした器具を持っている方は、その、そんなんつうのかね、この文鎮みたいな、すげえ長い文鎮みたいなのがあるんですよ。すげえ長い文鎮です。それを2本バーンバーンと置いて、その間にスポンジケーキを置いて、ナイフでバンバーンってと切っていっちゃうんですけれども、そのすげえ長い文鎮。あ、食ってる。すげえ長い文鎮も僕が持っていないので、まあ、こんな苦肉の作業をやっているような感じです。 で、さっき僕が食べてるとこみたいにちょっと余分な生地が出てきたりとかするので、うん、その辺はまあ、普通にオーブンで焼いてクラムっぽく仕上げたりとか、うん、まあ味見と称 し, して食べてしまったりとか、やってみていいんじゃないかなって感じですね。で、うまくいけばこんな感じです、ね、3枚のケーキが、えー、スポンジが出来上がるはずでございます。はずでございます。で、これはトップに、あ、ボトムか。ボトムにあったやつ。で、これか、トップにあったやつかな。 さっっっき僕が切っている時にに番上たたそトップやつですね。ちょっとこの表面とかデコポコでこぼこできくなっちゃったのでデコレーションするときにはこれを一番下に置いてデコレーションしていきますできれいな真ん中の部分を真ん中に置いてボトムだった部分をひっくり返してデコレーションしていくと今そこに置いている状態がデコレーションの結果になるんですけれども、えーまあ、見ていけばわかるかと思いますとりあえず、番下に行く。 このボトムの生地を生クリーム塗って一応乗せるって感じですかね？さっき言った通り、その凸凹してて凸凹しててあんまり見栄えがよろしくないので、一番下に隠すような感じでデコレーションしていきます。生クリームをこうぐぐっと薄く塗って1個配列していくだけなんですけれどもまあ、簡単なやつで意外と難しい。この。このパティナイフ。 あれ、パテフだっけちょっと名前忘れちゃった、このね、ぬるナイフを使って、このデコレーションしていくことナッペとか言ったりとかするんですけども、僕、このナッペがすげえ苦手なんですよね、全然きれいに塗れなくて。でもまあ、あとでお教えする方法で、ま、ずナッペが下手でも大丈夫な方法がありますので、ぜひそれも参考にしていただければという感じでしょうか。とりあえず、生クリーム塗って、イチゴを乗せて、生クリーム塗って、てまたガッと乗せて、生クリーム塗ってっていうのを繰り返していきます。 えー、僕はこの時すごい痛恨のミスをしておりまして、いちごの配分を大きく間違えたんですよね。<笑>やべ、足んねえってなってしまったんですけど、まあなんとかなります、なんとかなります、なんとかなります。もししっとり系の生地がお好きな方でしたら、 ハチミツとかメープルシロップとかを水で薄めたものをハケで、今日はけでスポンジをバーッバーッと塗ったりとかして、えー、生クリームの素で、イチゴの素でってやっていくと、しっとり系のスポンジになります。僕は今回やってませんけれども、そんな方法もお試しくださいませ。で、これでとりあえず完成でございます。ちょっとまあね、周りがボコボコしてますけども、まあ全然 OK です。そのお菓子屋さんで使っているようなこのケーキ台というのがあるんですよ。 なんて言うんてうう、だろターンテーブルみたいな感じそのくるくる回るんですよね。えー、こうぐるぐるって回すば、ね、ケーキがぐるぐるぐるっと回っていくと。で、そのお菓子屋さんがやってるデコレーションの方法としてはナイフを一つ構えてで、そのケーキではぐるぐるっと回していくとケーキが勝手に回ってくれるので、あの滑らかになると、その平らな状態が作れるわけです。でも僕みたいにこんなね、手でやってると絶対それはもうひょ<笑>なので、えー、まあ凸凹 で, でも別にいいかなと。えー、全体が濡 れ, れれば。 別に い, いかなという感じでやっ て, ております。1 8センチのホールで3段だったら、まあ、生クリーム1パックでなんとかなるかなと思いますけどももし足んなかったらうーちょっと追加でやるのもあれなんですけどねうんちょっともう1パックやってみてもいいかもしれないですそしたらさっき言ってたその47とかの動物性生クリームを使ってね絞り袋でデコレーションにチャレンジしてのもすごく面白いと思うんですけども、まあ、今回は僕は1パックで仕上げております であそれでポイント3、えー、ともう過ぎてしまいましたけれども包丁をぬるま湯で少し温めると切りやすくなりますで、えー、とこんな感じでサクサクサクと下の台を傷つけないように切ってでその後にまたこの包丁をぬるま湯で洗ってキッチンペーパーで取って キッチンペーパーで水分と汚れとかを取ってっていう感じでやっていくときれいに切れるかと思いますので<笑>ぜひこちらは参考にしてみてくださいませそんな感じですいやなんか意外とそのなんかこの動画の方がサクサク進んでいくからなんか背が詰まってきましたで切り終わったらえっ、ー、とパッケージをしていきますこれがその僕の秘密ってわけじゃないんですけどもスイークレットってわけじゃないんですがいつもの方法って感じです 富澤商店とかで買えるアルミホイルとセロハンみたいなのがあるんですよ。そういうものを買ってきて、アルミホイルを引いて、カットしたケーキを乗せて、デコレーション用のいちごを乗せてで、セロハンでそれを巻いていくと。そんな感じでやると、ナッペが下手でも、すごい見栄えよく仕上がります。こんな感じ。 本当は、ね、生クリームが残っていれば、うん、アルミホイルを引いてカットしたケーキを乗せて、で絞り袋で軽く、ブン と, ちょっとなんか丸く生クリームを載せて、その上にのっける形、寝かせる形でイチゴとかを乗っせて、えー、なんかこうやっていくとすごくいい感じなんですけれども、ちょっと今回は生クリームが終わってしまったので、まあ、こんな感じになっておりました。もし生クリームが残っていたら試してみてください。アルルミホイルを乗せて、うん、ケーキを乗せてで ちょっと生クリームを、ね、こんもりと乗せて、いちごを裏返してこう斜めに寝かせるような感じに乗っけるんです。そうするとすごい見栄えがよくなります。強盗とかの場合も使えるテクニックですね。で、人にあげる場合なんかは富澤商店で売っているこういうケーキパックというんですかね、なんかこういったものも揃えておくとすごいよいかなと思います。なんかここまで凝ると・・ っているんんうか気持ちもも、若干なですけれどもでもまあ出来上がりとしてはすごい良い見栄えになりますので、えー、ぜひチャレンジしてみていただければという感じでなんかこう箱の片隅になんかこうい う, なんかこう自分で作ったゴム印とか の, このスタンプとかをしたりとかして、ね、で、誰かにプレゼントしてあのケーキおいしかったよどこで買ってきたのなんて言われた時に。 あと、滝沢ギター .com っておいしいケーキ屋さんがあって、とかわけのわかんない話をしてみたりとかしてるのも面白いかなという感じですね。あ、動画が終わってしまった。えー、いろいろとこの言い過ぎれたものがあるような気がします、えー。僕が思った以上にこの作業の動画が早かったです。とりあえず、ポイント1としては、えー、先ほども言いましたけれども、小麦粉の選び方です。スーパーバイオレットの場合は1 0 0ム中6 2ムが小麦、えーと、タンパク質かな。 パッケージを見れば、その成分表示のところにそのタンパク質の含有量が書いてありますの、ね、で、そういうのをチェックしてみるとすごく面白いかなと思います。それがこの増えていくと、ふんわりじゃなくて、結構しっかりした味になっていきます。小麦の味が楽しめるというか、ふんわりから遠ざかるんですけれども、どっしりという感じですかね。しっかりした旨味という感じの仕上がりになります。でも、7.5 ぐらいが上限という感じですね。 8とか9とかになってきてしまうと、どっちかというと中力粉になってきてしまって、ケーキには抜かない小麦粉になってしまうので、そこまではいかないほうがいいかなという感じですね。10とか11、13とかになっちゃうと、それはもう普通にパスタと か, なんかこう、ガムとか、パンとか、なんかそういうのを作るような強力粉になってしまうので、それはちょっくらい NG という感じです。それで、ポイント第2としては、先ほど動画の中で僕もお見せさせていただきましたけれども、小麦粉の混ぜ方です。 何度も言いますけれども、生地はできるだけ触りたくないです。生地はできるだけ触りたくない。けれども、しっかり混ぜたい。という感じで、その丁寧に周りからきれいにこそぎ取ってあげて、そこからひっくり返して、切るように混ぜて、というのをひたすら繰り返していくわけです。そこのところをあえてその倍速で再生したりとかせずに、その等倍速でやっているんですけれども、どのくらい混ぜているのかなんかも参考にしていただくと、すごくうれしいなという感じですね。それで、生地に流し入れるとき、あ、なんていうんですかね。 小麦粉を入れて、バターを入れて混ぜ合わせて、で、さっさと型に流すと。さっさっと型に流す。よく混ざっているように見えても、ボウルの中ってすごいムラがあって、ちょっと置いておくだけで下に小麦粉が溜まっちゃったり、バターが溜まっちゃったりとかするんですよ。なので混ぜたらさっさと型に入れるということがすごく大事になってきます。で、型に流し終わったら表面をならして、ドンと1つを落として、180度で焼くと。 で、もし生焼けの状態から2分ずつ追い焼けをしていくというような感じです。でそこまでやれば、ちゃんとスポンジケーキを焼けるかと思いますので、そのあとのデコレーションは、皆様のアイディア次第でいろいろ遊んでみていただければという感じでしょうか。今回はシンプルにイチゴのショートケーキっぽく仕上げてみましたけれども、まあうん、安く応答の缶詰とか使ってみても面白いと思いますし、バナナとかそういった果物とか使ってみても面白いと思いますし。 まあ、もしくはその最後のデコレーションでこのココアパウダーとかを振ってもすごいね綺麗になりますし、あと、ナッツを砕いたものとかを使っても面白いと思います。ナッツを、あなんてうんですかね、このスポンジケーキがあるじゃないですか。でそのナッツの砕いたものをこの底のほうに、ね、カラカラカラカラッと、ね、まぶしてあげると、また見た目もいいですし、すごくおいしくなりますし、あと、中に挟んでみてもいいかもしれないですね。それで、今回僕はスポンジケーキを 3つに分けて、3段でやりましたけれども、3段で結構大変なので、<笑>とりあえずその真ん中に切り込みを入れるだけの2段でやってみてもよいかと思います。3段のほうが見栄えもすごくいいんですけれどもね、まあ。とりあえず初めてだったら2段で試してみても面白いかなという感じでしょうか。それであの、ナッペするときも、底を抜けるタイプの18センチの型を使って、その底に 生地を乗せて、ナッペし て, 乗 て, ペして、生地をのせて、生地をのせてせてやっている感じで、その僕は手でこうやってますけれども、ちょっとそれ自信ないっていう方はほとんどだと思いますので、あれはあまり真似しない方がよいかと思います。普通にお皿を下に置いて、お皿の上からこう、ね、丁寧に仕上げていくのがよいかなという感じでしょうか。もしチャレンジ精神がありましたら、僕みたいにこう、ね、手で持って、ほらほらほらってやったりとかすると、何かと早いです。ただ、指が滑ると、悲惨。 まあ、そんな感じです、まあ。僕自身もさっき言ったとおり、ナッペはすごく苦手なので、まあ、これからもね、どんどん商品していきたいなという感じでしょうか。はい、そんな感じです。で、最終的にアルミホイルとかフィル、えー、セロファンとか、アのボックスとか使って仕上げていきましたけれども、まあ、せっかく作ったスポンジケーキですからね、なんかその食べてもらう人にも、やっぱりこうね、わあ、すてみたいな感じで食べてほしいですからね。 なんかそのもうひと手間を惜しまずに、えー、仕上げてみてほしいなっていう感じですかね。<笑>せっかくここまで大変な思いをして作ったんですからね。じゃあ、とりあえずそんな感じで<笑>今回の動画を終わりにいたしましょう。アフタービートギターチャンネルはこういうチャンネルなんですよ。なんだかよくわからなくてすごく申し訳ないです。でも面白そうでしょ、面白そうでしょ。スポンジケーキ面白そうでしょ。面白いんだぜ、これがほんまに小麦粉に。 こだわり始めると危ないぜという感じで、また違う動画を い, いたしましょう。さようなら。<笑>